はい今日はえー、っとですね「あの美の下克」というトラックを作ったので振り返りを含めて音作りについて、えー、っと説明したいと思いますでまずそのドラムなんですけどもそのキックとスネアと、あのー、クローズのハットとオープンのハットっていう4つを使っていてでこれらの前回作った曲の使い回しになっていて、まあ、サンプリングをしたものを使っていますと でこれすごい便利なのが、えー、とエディットでニュートして、えー、とこのですね音をこう配置しますと。であとこの今 C さんのところにいるので C さんのところを、えー、とですねポチッとするとですね。 といいううような形でです、えー、すぐにアサインできちゃいますでこの、えー、とパッド、えー、と赤いの NPD218 に合わせてあのは配置してるの で,、えーとですね、一回ちょっと止めてみてみましょうかこのキックです と,、えー、とこんな感じでここですねですねアここで、はい、クローズハットとオープンハットというふうになっていて、えー、とさっきサンプリングしたやつは、えー、とここですね とといいう風になっていますすでですねこいつらを、あのー、サンプリングした後にこの長さみたいなところもこうやってグラフィカルにできるんですごい便利かなと思いますまあ知ってる方もねいっぱいいると思うんですけども、まあ、こんな形で、えー、とサンプリングをしていますとで音作りの方なんですけどもこれちょっとあのー、えっ、ー、とまずはドラムだけにしてみましょうかでまずこのキックの音ですね えー、とキックの音、えー、まあいいやこれをちょっと他はミュートにしましょうでキックの音なんですけどもも、えー、ともとこれサンプリングする時に、えー、とマイクプリワンプ通して、えー、とコンプレッサーかけていたりするので、まあ、特にここでは音作りのコンプはかけてないですとでイコライザーもちょっとあえて、えー、と少しエフェクタードライブかけてるぐらいにしてます でバス送りにして実言うとこのオーバードライブをかけてオーバードライブっていうかこれ多分オーバードライブかなあのー、ペダルエフェクトこうギター用のエフェクターの歪みをかけてあげて、えー、と最終的にまとめてますとでバスでまとめてえっ、ー、とこのこうですねでこちょっと薄くコンプかけてあげてこれなじませてあげるってことをやってます、まあ、かけないとこんな感じなんですけど かけるとちょっとなんかこう低音が締まった感じになるのがわかるんじゃないかなと思いますとでですね続いては、えー、とスネアですねでスネアは、えー、とこれもサンプリングする時にコンプかけていて、えー、とイコライザーはもうフィルター入れてるだけになってます で、これもあとはバス送りでドラムの最終的にドラムにまとめてるんでこれこれら辺はあまりこう何ていうんですかねあの派手になんかやってるわけではないです。で、クローズと オープンカットなんですけどもこの2つは、えー、っとまずは一緒にまとめてたりしますとでその中でエフェクターかけて結構ローカット入れてあげたりしてますでその後に、えー、っとにちょっとこちらの方もなじ、えー、ませるために超薄くコンプ入れていてもうメーターもふ振らないぐらいですねで合ってますとでバス送りにしてこちらも21あこいつですね でこのステップシーケンスっていう風にあってこれちょっと自分個人的にすごい好きなんですけどこ の, このこれをグリグリすることによってフィルター動いてくれたりとかリバーブ動いてくれたりとかしてるのでこれをですねリアルタイムにグリグリしたものをえっ、ー、とまあ録音というかですねあのオートメーション化していますとでそれでこの音作っててでまあこれだけだとずっと流してるとくどいので。 まあ、この前半部分はつけてなくて後半部分から入れてるっていうふうにしていますで最終的にこのドラムを全部まとめてえっとですねまとめてでここもエフェクターでちょっとローカットローカットも入ってないのか入れたいのこれイコライザー通すだけ通してえっとコンプレッサー薄く入れてあげて えん、ー、とはなんかエフェクターとかもうちょっと落ち着いた方がいいかなと思うんですけども、まあ、ちょっとあえてそこはそのまんまにしてたりもしますはいじゃあですねこれで一旦、えー、と説明の方は終わりとしたいですはい、えっとですね、音源の方も Spotify と Apple Music などから発売しておりますでまたですね小説の方も書いておりますのでえっと興味があれば是非どうぞ